ノイルホン、新たな装備でここに参上や、あ、ドクター。そうだ、私だ。行動隊 A の隊長、やと、ただいま帰還した。